何すんのよ、まず。<笑>オレンジねオンジオンジ。オレンジ、まあ、見ればわかるよ、オレンジだよね。<笑>うん、オレンジのオレンジってやつ。<笑>ね、で、この川で風船が並んでいるということは、川結構使うかもしれないから、いっぱい作っといて、はい。よし、ここであんまり静かになりすぎちゃってもなピッおお。じゃ、何が始まるの。 でさっき川でやったんで、うん、次手でここの下のうわよとりあえず最初さ集中統化してみたら二人がかりで、うん、これがえ何何なの今そのビビリは<笑><笑>水<笑>水がけワ あ, あもうそれ飛んでんだいやそれ ちちょっとこれちょっとと地味だな地味なんかそんな表面が濡れてるから<笑>なんかからバリアみきす、はい、え本番に強かった<笑>今回。<笑>よし 本当にできたんだ、俺、ー行きまかってたーーあ飛んでれ、ね、るんだけどなあ。 っバカなあ穴穴穴いいいたあ穴あいたあ穴あいたケの意味がねどうするるすねねうやややっちちゃ一、まあ、一回回めけけやめょ、はい、くのか右腕が。 <笑>いや介護してやってくれ。<笑>やっぱりスタンド。ええー。疑問ねダイレクト言って行ってるはずなんだけどな。今行ってます。頑張って。その腕のプルプル。<笑>頑張って。<笑>何もスタンドに食いつけいいののる嫌がらないじゃない。おお。あ ダブルスでやってくれ。まあでもよかった。<笑>